いつも youtube 見ていただいている皆さん新年明けましておめでとうございます、えー、2023年ですね今年の挨拶とさせていただきますジャズドラムの黒田和義です、えー、皆さんのおかげでですね去年チャンネル登録数 47,257 人12月31日現在ですね たくさんの登録いただいて本当にありがとうございます。もうやる気になりますからね、こういうのはね。えー、皆さん、どんどんいろんな人紹介していただけたらと思います。まあ、このチャンネルの目的っていうのはですね、僕的には、まあ、ジャズをはじめ、まあ、いろんな音楽、もっともっと僕は音楽なんでも好きなので、隠れたジャズの面白さとか、隠れたこの音楽の面白さみたいなのを使えていこうというふうに思っています。まあ、そのためにあのですね、えー、何考えてんのシリーズですね、演奏中の駆け引きを見ていただく。これがまあジャズ一番面白い。でジャズの歴史 歴史を知るとやっぱりジャズって面白いですからねあこういう音楽がここからこういう風になってるんだみたいなのがやっぱ分かります。 歌詞の解説これはあのなかなかこう皆さん の, あの見ていただけないんですけどジャズって歌詞わかるとめちゃくちゃ内容面白いですしドラムもこう歌詞がわかるとそこにこうパーンって効果音を入れたりとかすると分かってる人はめちゃくちゃ分かってくれるしそれはお客さんの側も分かってればあこのタイミングでこれ鳴らしてるんだって思うともっと楽しめると思うんですねだから歌詞解説細かいニュアンスを、えー、深尾妙子ちゃんとサウナさんと解説してるので是非見てください。 おもちゃドラム演奏ですね、まあ、ジャズってこんなブラシさえあれば何でもできるよみたいなところを、ね、やってみたいんですがこれ今年はあのです、ね、100均の素材で作ったおもなんかもうあのガララクタドラムで叩いいててみよううかなというふうにも考えてます演奏解説ですね演奏こう有名な演奏のこ う, こういうところが面白いんだよという解説をしたりとかですね、えー、っとセッションでやるときにこういうときはこういうふうにしますよみたいなこともよくやってます。 あとはドラム講座ですね。僕はドラマーなので、ドラムの、ジャズドラムの、まあ、叩けるようになって、えー、難しいこともできるようになるとより面白いので、えー、その辺を解説しています。ぜひ、お友達にお勧めくださいですね。こんな動画やってほしいっていうのもあれば、えー、どしどし、えー、僕の方の、ね、ホームページからメールでいただければ、できる限りお答えしたいと思っております。 はい、今年の抱負なんですね。今日の、えー、新年動画ですからね。23年でですね、始めたいことを達成したいことっていうのをちょっと書いていこうかなと思います。まあ、こうやって言っとくとね、あのー、言ったじゃんって言われるから、ゴルフ始めたいなと思います。えー、一緒にあの、えー、演奏してみたなんかでもよく出てきてくれるですねサックスの浜崎渡くんはですね、ゴルフを始めて、もう最高だともう今70とかでもあるらしいですからね。70代ででもああるららしいですからね、あのー あんまり調子良くなくても90代とかで全然回れるらしいですからまあすごいですねあっという間に上手くなってますからそこまではいかないまでもちょっとゴルフを始めて、えー、ラウンド回れるぐらいはやりたいなと思ってます、えー、セッションでベースを弾けるようにするもうベースはね毎日あの基礎練習やってるんですけどちょいちょいでパッと増えてきたんですけどセッションでパッて言われてベースがあコード譜見たらできるぐらいには、まあ、なりたいなとは思ってますね えー、中国語ですね、えー、一昨年に2級を取って去年の年末に3級の試験を受けたので多分通ってると思うんですけどまあ通ってなくてもそのまま4級受 け, 受けちゃおうかなとは思ってますで英語もねまあなんかちょっと放置してるんでそろそろ検定を受けるぐらいはちょっとなんかトイックとか、まあ、英検かなんかを受けてみようかなというふうに思ってます外国語2つは、えー、習得していきたいなというふうに考えています あと、ジャズドラムのね、検定、やっぱ検定やってて面白いなと思うし、モチベーションが上がるんですよね。なのでこう ジャズドラムのこうセッションに行っても大丈夫なレベルみたいな感じと、あのー、セッションでも上級者プロでもしょプロになれるぐらいプロでも上級者みたいないろいろちょっとまた考えてるんですけどこの検定があるとあその検定を受けるために、えー、なんかこう頑張るじゃないですかでグッと上手くなるっていうのは前から思ってたのでこれはちょっと作っていこうかなっていうふうに思っております。 ジャズドラムで語り合えるコミュニティを作る。僕結構あの理論派なので、なので、こここうだよね、あそこはこうだよね、というか、こう、ああ、だこうだ、喋るの大好きなんですよ。なので、そういったところをですね、検定なんかを作ることによって、やっぱりこう、共通ボキャブラリーが増えて、そうすると、ジャズドラムの高度な、えー、お話をこう、このドラムってこう、わかんないかもしれんけど、こうだよ、みたいなのができるような、そういうコミュニティを作りたいな、っていうふうに思っています。 なのでね、えー、こういった、えー、僕がこういうのやろうと思ってることに対して、あ、面白いな、俺も一緒にやってみたいなとか、なんかこういうこと一緒にやりましょうとお手伝いしたりですとかっていう方とか、こういうアイディアありますっていう方がいらっしゃいましたら、僕のホームページからぜひね、ご連絡いただけたらと思います。というわけで、えー、本日も頑張って引き続き動画を、えー、作っていきますので、今年もよろしくお願いします。